確かかにわかるんです。自分自身が今まで治療技術を磨くっていうことばっかりやってきたからいきなり集客だったりだとか自分自身の治療院をねどういう風に見せていくのかって言われてもわけわからないと思うんですよ。 医療従事者の方ってそういうことを今まで勉強してきたことがないからだと思うんですけれどもやっぱりコロナ後になってですねネットの文化になっていってですね普通の整体院とか治療院接骨院整形外科までもやっぱりウェブ上でどういうふうに自分の院を認知してもらえるのかということにいっぱいお金を使い出してるわけなんですでもしこの動画を見ている方でまだ集客できてないのであればもうあなたこれが今のタイミングだと思うんですね今すぐに自分自身の治療技術を磨くというふうなパラダイムから自分自身の治療をいかに認知して知ってもらうのかということに お金と時間をあのかけていかないとあなた自身は生き残ることができないわけなんですだから生き残ることができないからその状態は絶対打破しないといけないのであのまずは治療技術を磨くんじゃなくて自分自身の治療をどうやってまずは地域の人に競合よりも先に知ってもらって先に、えー あの電話をかけてきてもらう予約を取ってもらうのか予約 の, の電話をかけてもらうのかっていう部分に集中するとそういうことをあーやっていかないと皆さん自身の生態はないのと同じなんですね技術が高くて神の手を持ってたとしても電話がかかってきてベッドの前で寝てもらってからやっとその神の手を使えるんでなんかったら結局その神の手になったとしても意味がないんですよということを知っておいてくださいこの辺をまとめた本は私無料で今配ってますので下のリンクからゲットしてください以上です